今回から C 言語の内容に入ります。今回の内容としては、強い方の概念、C 言語の基本、変数制限、制御構造が、その他後半に1変数方程式を経由るというの9回解というのがあります。この経験者向けという意味ですが、C 言語は皆様の中にも学んだことがある人が多くいると思うので、そういう方だけに、 まあ、入門の科目だけやっても物足りないと思うので、えー、毎回後半には経験者向けというセッションを用意しています。この部分は難しいので、えー、入門者、まあ初心者の方はやらなくて結構です。ただし、テキストの一部ですから、うん、一応勉強はしておいてください。プログラムまでは作らなくて結構です。付録というのもありますけれども、付録も読むようにお願いします。 では、前回演習問題解説からですけれども、演習1は単連結リストをたどる。で、リスト3ですけれども、えー、再基盤でいくと、P が2だったらば、えー、この長さが0なので、えー、合計も0、えー。そうじゃなければ、P.next、残りのリストの合計と p 点データ自分のデータを足したものが答える。こういうふうに、えー、再基盤でできるわけです。 次は、えー、リストキャットですが、文字列で連結する。まあ、これも非常に近いんですけども、えー、P が2であれば、リストはないので、文字列としては空っぽ。えー、そうでない場合は、えー、自分の残りのリストを連結したものの前に、えー、自分のデータを文字列にしたものを連結する。この足し算はくっつけるというんですね。ところで、えー、この左右を逆にすると、 えー、残りのを連結した後ろに自分のをくっつけるから、えー、全体として左右が逆になると。再、え、起、ーまあの場合は、こういうことが簡単にできるわけです。次はプリントム ー, ニーですけども、プリントムーンには、2、まあ、でないときだけ打てばいいんですけども、まず自分のデータを打った後、えー、残りのものを2回ずつ打つ。えー、そうすると、まあ、順番はデタラメになるんですけども、えー 後ろの方に来るほど、打たれる回数は倍々になるので、ね、たくさん打たれる。そういうことになるわけです。次は、奇数番目の無加算、えー。この周り、総合差異というのを使います、あ。総合差異というのは、えー あるメソッドがこのメソッドを呼んで、このメソッドがまたこれを呼ぶという再起ですねで。お互いに呼びますから、まあ、交代なのです、再起は再起ですけども、A, B, A, B というふうに交代で呼ばれるので、交代で別の作業をすることができる。そこで、リストオードサムは、えーまあ、リストは空だったらゾロを返し、そうじゃなければ、リストオードサム2というのを呼んで、えー、残りのデータを処理した後で自分のデータを出す。 まあ、これは一番目と二番目ですね。二番目の方は何をするかというと、二番目の方は二度だったら0を返しますが、そうじゃなければ、一番目の方をもう一回読んで、ということは、こっち側のデータは足さないわけですね。だから、奇数だけ足すということが起きるわけです。次は、リストを配列に直す。これはループ版が分かりやすいので、ループ版でお見せしますけれども、A は空っぽの配列として、 えー、p が2の間ない間、えー、繰り返し、この p 点データをこの配列に追加し、それから p は次へ行く。だから、2のない間次々に先へ行くというループの中に、えー、それぞれのデータを配列に追加するというのが加わったわけです。一応、えー、実行例を、まあ、ここに含まれてるんですけども、うん セルを1、3、5と作って、リストサムは9、リストキャットは1、3、5。プリント目には一は1、2、3、3、2、3、3と、ね。リストオードサムは、この1と5は足されますから、うん、L と A は1、3、5と。こういうふうに一応できているわけです。次は単連結リストの加工。うん 小さい数から順番に並んだリストを作りますっていうのは、レリストというのは、この後ろの方からこう作っていきますんで。例えばこっちから1、2、3というふうに作りたいので、え、小さい。もしもこっちから順番に作るとすれば、 まあ、数なんで、3から小さい方に向かって使えば、先頭が1というふうにすることもできるわけです。えー、ここでは、まあ、そういうふうになってますね。p を2度にしておいて、で、n 点ステップ1 n から1に向かってマイナス1ずつ、まあ、減らしながら、えー、回っておいてそして、えー、p イコールする点入 i p というのあるね。えー、例えば、これ p というのに、 えー、と2と1が、まあ、できてたとこね。そうすると今度は3ですから、こ3のセルを作って、3のセルのこっち側こう、そしてここは P に投げると。ですから、まあ、3のセルを作って、後ろはこれまでの P。で、えー、新しく来たセルは P に入れると。これを繰り返していくと、どんどんどんどん増えていくことができるわけです。 次は A と L。えー、アレイをリストにするんですけども、これも同じなんですけども、えー、これ今、番号を計算してましたけど、配列の場合も、最後の要素から順番に、今と同じ方法で、後ろからリストを作っていけばできるということですね。だから P を2にーしておいてから、A 点レングスから0まで、えー、まあ、マイナス1、前に向かってステップしながら、えー、セル入れ、えー これ AIP ですよね。ここにバ号がありました。すみません。この A の I 番目を入れればいいということです。次は、リストの偶数番目を削除する。P を直接書き換える方法の場合は、ループ版の方が簡単だと思います。リムーブ even P ですけれども、 p が2度でなくて、p の次も2度でなければ、p のネクスト、ネクストとネクストにして、で、えー、p でネ e x t を先まあ、こういうふうに繋がってるわけですけども、えー、これを抜くっていうことは、これが2度でなくて、これも2度でなければ、えー、これをこういうふうにするですね。 ですから、p が2乗ではなくて、p ネクストも2乗ではなければ、p のネクストは p のネクストのネクスト。これを入れるわけです。で、終わったら次へ行く。次へ行くと、今度はこれがこの p になりますから、また次について、この次を取り除というふうに繰り返していくわけです。次は、リスト p のまとめに q をくっつける。 あどうでしょうね。で、それは、えーまあ、P というリストの一番最後がここだったとして、えー、Q というリストは他にこうあるわけですけども、えー、ここをここにこう、投げればいいわけです。ですから、このセルを求めて、ここを書く。から、えー、P がネクストでない、P のネクストが2でない間、えー、次々に進んでいって、こえー、次が2であるような、 セルを箱、ぶ、見つける。見つけたら、ここを急に書き換える。それだけだすね。次は、リストの逆転なんですけども、まあ、逆転は、詳しく説明すると高くなので、まあ、この図だけ説明するときす。二つの方法。え、リストを直接書き換えて逆転する方法と、え、逆向きになったリストを新たに作って返すという方法と、二つあっていいですよっていうこと。 で、一つ目の方はですね、えー、直接書き換えというのは、えー、N をこちら、P をこちらにしておきながら、えー、P と Q をこう、ペアで先に行くんですけれども、先に行くときに、えー、このセルの次は、え、ここ。だから、このセルの次は、ここ。このセルの次は、ここ。というふうに、書き換えながら後ろへ行くと、最後はここが先頭になって、こっちが最後になるというふうに、逆向きにすることがでるこれがリストレベル1です。 もう一つは、新しいセルを作るというふうですけれども、今度は、この P と Q をこの持っていて、それで、次に行きながら新しいセルを作る。これは、さっきやった配列とかでも後ろから順番に作りますよね。だから前から辿りながら、その同じ、さっきと同じやり方でリストを作っていけば自然と逆向きのリストはできるという考え方に、まあ、基づいています。 ただ、こちら再起で書いてありますけれども、まあ再起ですが、え、ループであっても、さっきと同じようにしてできる。ということになります。